よし雪きベジョンとろとろとろとろとろとろとろとろとろとろとろとろとろとろとろとろとろとろとろとろとろロッテ雪見大福とろりカラメルのプリン 気福とろりカラメルのプリン買ってきましたわ見ていっちゃいましょうカスタードアイス ソースまさしくプリンな中身ですね果たしてどんな味でしょうか開けますか 開けましたそうですね色はですねまさしくカラメルソースのプリンのようなそんな色をしていますねちょっとカラメルが焦げたような色かなうんでは1ついただいちゃいましょう この…なんでしょうまだ中のソースは食べていないんですよでもこの表面のお餅もほんのカスターにほ ん, ほんとにかすかにこうカラメルの味がしますねやっぱりねああでもこのカスタードアイスの口溶けがいいですね あの、今中のカラメルソースをちょっと食べたんですけどあの、カラメルソースにちょっとあの、カラメルの苦味ってあるじゃないですかその苦味がこの周りのカスタードアイスとよく合っているんですねいやーでもねなんだろう結構プリンの美味しさにはかなり近いですねやっぱりね でもこの中のカラメルのちょっと苦いソースがねまたとろっととろけてねいやーすごいなやっぱりプリンだなって味がしますねやっぱりねいやこれはなかなかいいですねでもねなんだろうなんかプリンをそのままアイスにしちゃったみたいなね あと、もちろん、雪見大福の、あの、外側の、もちもちもちゃんと。楽しめますよ、うんです。以上。ロッテ。雪見。大福。とろーりからめるの。プリン。 でした。